6代目です今日久々にやっっちゃいましたカット板貼ってますえー畳表を貼るときにですね待ち針を使うんですけどプスッとちょっと気を抜いたときにやっちゃうんですねそんなときにプスッとで傷跡を見ると2箇所穴がありましたのであ抜いた瞬間の反動でもう一回刺したんだな と, と思ってましたけどよくよく考えたらこれあ貫通したんだということです親指の爪の爪 際から入りまして反対側に出てますえー、待ち針と言いましても畳屋さんが言う待ち針はこれでっかいんですこれがこう来たということですそれでは六代目でしたご視聴ありがとうございましたチャンネル登録をぜひよろしくお願いしますパソコンの方は右上の登録ボタン